えー、私たちもですね曲の中盤に皆さんと一緒にこう手拍子をして盛り上がるパートがございますあのぜひ、えー、皆さんも一緒に盛り上がっていただけたらいいかなと思いますのでよろししくお願いしますあともう1つですね僕たちあの昨年の11月にチームをデビューしましてデビューから3ヶ月4ヶ月程度なんですけれども 本当にこのような暖かいお祭り、暖かいチームさん、お客さんに恵まれて踊ることができ、本当にチーム立ち上げて、こういうことで踊れてよかったなと思ってます。あの、ぜひ今後とも、あのー、静岡市で、よさこいチーム、佐藤川続けていきますので、えー、引き続き、えっ、ー、と、佐藤川名前を覚えてもらっていただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。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 青い全てが眠る湧き上がる一夜の期待を今呼び覚ませ。 ワールドエリア突如来てくれるサビナ。 よいをして、突きすむ 立ち上げる はいえー、そこはチーム悟郎の皆さん